皆さん、こんばんは。今日はこちらのミラーリングの話題でご紹介をしていこうと思います。以前、私の動画の中でご紹介してたミラーリングの内容なんですけれども、今これ iOS が 16.31 となっているんですけれども、この16になってからミラーリングができなくなってしまった。Amazon プライムで動画を視聴するときにミラーリングが見れなくなってしまったという問題がありました。で 今回もそれは実は改善されているということでコメントを多く寄せていただいていたので、まあ、改めて動画にしようということで今回ご紹介をしております。でこれを、まあ、検証するまでもないかもしれないんですが、まあ、実際に見ていただいて、まあ、納得していただこうということで今日は1つご紹介をいたします。でもう1つは今回私もボクシーハイブリッドを購入して、まあ、自分の車になって この車内 Wi-Fi が使えるようになりました。こちらになります。で、車内 Wi-Fi を使うことによって、より一層ミラーリングよりも AI ボックスの方が使いやすくなったと、まあ、いうことが正直あります。車内 Wi-Fi を使えるお車に、まあ、お乗りの方は、まあ、特に AI ボックスを導入した方が より添いよということでミラーリングとの違いと AI ボックスを導入することによるメリットについてご紹介をしていけたらと思いますでまずはミラーリングの方を開始していこうと思うんですけれどもミラーリングするときはこのように、まあ、オーディオ選択をしないとなりませんでこういった形で ミラーリングはもうすでにできている状態になっているんですけれども、まあ、これによってミラーリングが完了するということになります。でもちろん後ろも映ります。Amazon プライムが見れるのかということで見ていくんですけれども、このように Amazon プライムビデオという画面が携帯に出てきます。 で画面なんですけれども、今ちょっと止まっちゃってるんですけれども、ちょっと待ってみたいと思います。はい。ちゃんとこのように画面が止まるということもないですし、ちょっと一瞬音出します。はい。音もしっかりと出ます。でもちろん、このミラーリングの売りでもあります 石モニターでも見れると少し音が出ているのがお分かりいただけると思うんですけれども、このように見れると、まあ、いうことになります。ここからはミラーリングとの違いということで、まあ、AI ボックスの特徴をご紹介していこうと思います。でまず、ちょっとエンジンを切ります。まあ、ハイブリッドなので、まあ、パワーボタンになるんですけれどもで、ここから車に乗ったとします。 ここちょっと注目していただきたいんですけれども、パワーボタンを入れます。で、ミラーリングとの違いという観点で見ていただきたいんですけれども、今ナビが、ディスプレイオーディオが立ち上がりました。ミラーリングの場合ですと、オーディオ選択で HD 前を選択しなければならないということと、 まあもちろん、携帯を出して、携帯をこのスマホのスタンドに乗せて、で、かつ、ライトニング の, このケーブルを刺さなきゃいけない。まあそういったことがもう常にあったわけなんですが、これはもう何にもやらなくていいということがあります。まずここすごく大きな違いになります。で、さらにもうすでに Wi-Fi も繋がっているといった、まあそういった状態になります。これは非常に大きいと思います。 で、例えば YouTube を見るということで、次にタッチパネルが使えるということになります。ミラーリングは、ここに携帯がありましたけれども、携帯を操作しながら、こちらのディスプレイも見なければならないといった、まあそういった状態だったわけなんですけれども、これはタッチ式パネルがもうそのまま使えてしまいますので、携帯を操作しながら、 このナビ画面を見るという、そういった操作をする必要というものは一切なくなる。もうダイレクトで操作ができると、まあ、いうことになります。そこもものすごく大きなポイントになるかと思います。AI ボックスによっては、最近プライムビデオが見えなくなっている AI ボックスもあるんですけれども、今回のこの今使わせていただいている AI ボックスは、また後ほどの動画でご紹介するんですけれども、しっかりと プライムビデオも見れる AI ボックスになっております。このように映画も見れるで。音声もちゃんと出ます。はい、音声もしっかり出ますし、後ろもちゃんと映るようになります。AI ボックスによっては、 HDMI 出力がついてるんだけど、後ろが映らない AI ボックスもあったりというのも、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、今回これ導入しているものに関しては、適合範囲が非常に広がっている機能というものがついておりまして、その心配というのも一切ないというものになっております。はい。ということで、プライムビデオももちろん見れるし、YouTube を見れるし、で、 じゃあカープレイ使うときに携帯出さなきゃいけないじゃんかというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれどももう私最近カープレイ自体も使っていませんで YouTube で例えば音楽聴きたい YouTube で音楽聴くのはちょっとめんどくさいのでこの YouTube Music っていうのがあるので、まあ、これで最近私音楽聴いていますで今までは Amazon Music で聴いてたんですけどあれは1080円やはりかかるんで月にこれだったら まあ、ただだということです。ただ、社内 Wi-Fi 使うのに1100円かかるんで、じゃあ、どっちを使ったらいいのかっていうことで考えると、まあ、総合的に、やはり、この、社内 Wi-Fi にお金をかけた方が、まあ、見れる、使える用途というものが、やはり AI ボックスにが非常に多くなりますので、非常にメリットがあるなと思います。最近はもう、これで見ています。こちらでもしっかりと音楽が聴けますので、これで動画を見つ、動画を流しつつ、 音も流せるという非常に使いやすいものになっているということになりますので、もうこの Android で全て完結できてしまうということになります。これ U2X と同じような機能がついていて、これ一画面でこう全部のアプリが見れるようにもなります。これすごく便利だなと思うところなんですけれども、まあ、こういった使い方もできるということになります。で、マップここにりますので。 で当然このような形で Google マップも使えますんで、もうすべてこの Android OS 上でことが足りちゃう。で、カープレイをわざわざその使う理由っていうのがない。で、電話がかかってきてもちゃんと電話もかかって き, きたっていうことも、この Android OS 上の中で当然使えますんで、 特にカープレイにする必要性っていうのがもうなくなってきてるっていうのが現状なんじゃないかなと思います。まあこういったところまでも機能が全部深掘りして使える。これ自体がもう端末になっちゃってるので、全くミラーリングとは違ったの世界になっている。今回使っているこちらの AI ボックスはまた後ほどご紹介いたしますので、詳細はそちらの動画でご覧になっていただければと思います。はい。ってことで今回なんですけれども、こちらにありますミラーリング、それから こちら今、Android OS 上でモータリングしてますけれども、AI ボックス、まあ比較の観点で、ミラーリングとの違いについてまあご紹介をいたしました。最後に、この AI ボックスを導入するメリットをご紹介して終わりにしようと思うんですけれども、やはりメリット、先ほどもご紹介した通りなんですけれども、パワーボタン、これをもうオンオフするだけで ネット環境というものがもうそのまま使えてしまう。もうハンズフリーの状態でネット環境がそのまま使えてしまうということが導入するメリットになります。繰り返しになりますが、はい、こういった形でもう何もやらずとも勝手に立ち上がってくれて、さらに車内 Wi-Fi 使えるお車の場合ですと、このようにもう待っているだけでそのままネットが使えてしまうと。 いうことで。で、かつもうタッチパネルで、さらに月額1100円。まあ、トヨタの車の場合ですと、まあ、こちらを見ていただければわかるんですが、この車内 Wi-Fi、月額1100円でまあ使えてしまうということで、この車内 Wi-Fi と AI ボックスを連携することによって、もう最強のオーディオができるようになると。ということで、今まで、 携帯がないと何もできないよというような状態だったのが、携帯がなくともネット環境が整って移動時において不足を感じることがないと、まあ、いうことで、非常に導入するメリットとしては高いと、まあ、いうことで、今回ご紹介をさせていただきました。ってことこで今回は こちら、ミラーリングについての最新のご紹介と AI ボックスとの比較によるミラーリングとの違い。また、特に車内 Wi-Fi を積まれているお車にお乗りの方にはおすすめしたい AI ボックスを導入するメリットについて今回ご紹介をさせていただきました。また、皆様にとって有益な情報をご紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いをいたします。それでは、次の動画でお会いできることを楽しみにしております。 それでは失礼をいたします。